<笑>横浜市浜野麻ーちゃんの一句「本当はね気合せするのよ D カップ」ちょっと言いたい代謝の秘密いいじでなってう人いるのよね D カップ ABCD そうですね何でこうやって指折り数えちゃっんだうね<笑><笑>